いやー、来ましたよ、来ましたよ、ということで、まあ、今日はですね、鬼滅の刃ハロウィンイベント2022についてね、まあ、話していきたいなと思うんですけども、まあ、昨日の動画の続きとなってるので、まあ、昨日の動画ぜひ先にね、えー、ご覧いただけたらなと思うんですけども、はいはいはい、ついに来ましたね。まあ、まずはね、ちょっとキャラクターの解禁もあったんですが、まあ、まずはちょっと日にちとか、まあ、そういう詳細からちょっと見ていきたいなと思います。まあ、それがですね、まあ、こちらでございますね。まあ、コラボカフェという形なんです ですかね、このイベントに関してはまあそういうイベントなのかなとは思うんですがまあ10月の4日からですね11月の6日まで開催だよということがね、まあ、本日発表されましたでこれがですねちょっと刀冶の里編とどういうふうにまあ結びついてくるのかっていうことなんですけどもまあね今日ね正直まあこの日にちがね、うん、出てこなければ動画にする気全然なかったんですけども10月の4日 ふーふーふーふーということなんですよ。はい。なんとですね、鬼滅の刃10月の3日と4日にイベントがめちゃくちゃ多いんですよね、えー。イベントというか、まあコラボ情報というか、めちゃくちゃ多くてですね、なんと10月の4日同日にですね、えー、刀舵の里編の塗り絵が発売されますよということで、まあ10月のイベントというか、まあいろいろこう、鬼滅の刃の動きとして、今年の10月はね、かなり、 ちょっと密集しちゃってるんですよね。で、まぁ、あ、このハロウィンイベントに関しても、例年とちょっと開催日が違うんですよ。例年、2019年、20年、21年と3年間の開催がされていますが、なんとどれもですね、10月の半ば、もしくは後半からスタートしてるんですよ。去年なんか10月の20日から開始してるんですよ。えなんか今年早すぎねっていうことなんですよね。 うんちょっと早すぎるかな。ハロウィンイベントっていうところもありますし、なぜ10月の頭から始めるのかということがちょっと僕の中では引っかかりましたね。というところでね、まあ、10月、鬼滅の刃新たな動きがある説がね、結構やっぱ濃厚になってきました。あの、新しい最新情報の解禁じゃないけども、10月に、 ちょっと新しい鬼滅の刃さんの、まあ、公式さんのね、動きっていうところに、まあ、ちょっと注目できるんじゃないかなっていうことなんですよね。うん。で、なんかこの街遊びっていう、街遊びカフェっていうところなんですけど、確かね、10月に、ちょっとまた別の動画で話すんですけど、イベントがね、半ばにあるんですよ、10月の。だからそこもちょっと怪しいなっていうところもありますしね、10月は新しい動きがかなりありそうだなということでございますね。はーい。 で、まあね、一応、ちょっとこの日にち関係で調べてみたんですが、まあ今回のコンセプトなんですけども、童話ということで、グリム童話をね、ちょっとコンセプトにしたキャラクターみたいなんですよ。てかまあそういうイベントらしいんですよ。ということで、ちょっとね、グリム童話について調べてみたんですが、こちらでございます。はい。えー、グリム童話ですね、まあ気になって調べてみたら、こんな感じで12月の20日ということなんですよ。 これ日にち関係あるのかなわかんない。うん。何かの伏線かもしれないからね。一応調べたんですが、12月の20日ということで、なんかありそう。<笑>で、しかもね、この3日前にはね、ジャンプフェスタ ああるるんんでですすよよねね、うん、そここももちょっっとと怪しいいかなてうろまあ、これちょっと合わせに来てるというか、まあ、伏線なのかどうなのかっていうところはありますけども、まあ、どうなのグリム童話を今回のテーマにしたのには、ちょっとまあ意味はあるんじゃないかななんてね、まあ、思いますけどもね、まあどうなんですかこれは僕の推測というか、まあ、行き過ぎた考えなのかっていうところなんですが、まあ一つね、ちょっとまあ、皆さんも、 まあ頭に入れていただけたらなと思います。なんか12月やっぱでもね、結構ちょっと激アツかなと思ってて、遊楽編も12月に去年放送されていますので、まあ今年も12月にまあ何かがあるっていう可能性非常に高いのかなって思いますね。で、10月にだからその発表、今月もう今月になるか、もうすぐ10月ですけども、まあ10月になんかこう解禁情報あるんじゃねえかということですね。ちょっと12月怪しいなっていうところはあります。はい。 はい。ということでね。まあ、解禁されたイラストをね。まあ、ちょっと見ていきたいなと思います。キャラクターをね。えー、細かく見ていきたいと思います。ちょっとま、あ伏線なんかが、あの、隠されてる可能性があるので、ちょっと見ていきたいなと思います。ま、あちょっと触れてなかったけど、数やばいね。18キャラらしいです。はい。かなり気合が<笑>入ってるみたいでございます。ということで、ちょっと一人ずつ見ていきましょう。 はい。ツイッターにね、上がっていたんですよ。一人ずつね。はい。まずは、かまど炭治郎ねずこということで、かわいいね。うーん、かわいい。<笑>普通にかわいい<笑>。 うーん。で、ま、あこれがですね。まあ、これあれかな。ヘンゼルとグレーテルかなというところで、なんかいいね。ヘンゼルとグレーテルって、まあ、二人がですね、そのね、お菓子の家に行って、まあ、人の家なんだけど食べちゃうよっていう話だったとね、思うので、ちょっとぴったりの感じなのかなと思います。兄弟だったよね。ヘンゼルグレーテルって。うーん、ぴったりのキャラクターだよなと思いましたね。で、続いて見ていきましょう。アガツマ善逸ということで。これあれだね。あれですね。うーん。 あの、桃太郎じゃなくて、なんだっけあの、竜宮城行くやつ。<笑>竜宮城行くやつですね。はいはいはいはい。いや、やってそう。<笑>やってそう。<笑>この<笑>、うん、騙されてそうだもんな、全員ツなうな。というところですね。はい、続いてどんどん見ていきましょう。猪助。猪助、これは金太郎かな うーん、金太郎っぽいね。うーん、なんかぴったしだね。パワー系というところで、金太郎。うーん、なんかこの<笑>、ミニキャラ可愛いなってなってますけどもね。ハロウィン中だからね。うーん、いい感じですね。うーん。で、続いて続いて。あ、かなおちゃん、シンデレラじゃないこれ。可愛 い, い。クソ革なんだけど。うーん。俺は鬼革だわ。うーん。これちょっと、家に欲しいな。<笑><笑>お、家に欲しいなみたいなね、感じですよね。うーん。 では、まあ、続いてですね。富岡牛。あ、これなんだっけな ん, なんだっけこれ見たことあるな、この銅像のやつ。あー、これなんだっけな。まあでも富岡さんっぽいな、なんか。うん、なんでかぶせてんだ<笑>かぼちゃをなんでお地蔵さんにね、かぶせてこれなんか12個のお地蔵さんの話じゃなかったっけ な, なんだか。ちょっと忘れちゃったんですけどね。あ、グリム童話ではないな。っていうか、今思ったけど。日本の童話だわ。あー。 まあ、グリムドアさっき紹介したけど、日本のドアも入ってますね。これ日本っぽいもんね。あ、金太郎もそうだわ。はあ、はあははあ、というところですか。はいはいはい。まあ、有名なのはグリムドアですけどもね。うん。まあ、いいや。えー、ちょっとキャラクター見ていきましょう。校長忍ぶということで、これは赤ずきんちゃんか。えこれ、そうだよね。狼いるからね。かわいい。<笑>これはかわいい<笑>ああ。校長忍ぶ。 てめえはマジで。俺の推しはマジで可愛いんだよな、本当。皆さん、校長師の棒を押してください。一番いいんでね。うん。はい、じゃあ続いて続いて続いて。おー、煉獄さんだわ。うん。煉獄さんこれなんだ何の話だこれんこれなんだこれ雲にの、ああれか、桃太郎か。あはーはーはーはーはい、いいっすね。 <笑>いいっすね。えーん、桃太郎でね、うん、きび団子持ってるからね。そうだわ。うん、いいわ。めっちゃいいわ、うん。で、続いて、あー、渦井天元さん。なんか、ド派手な感じで。これは何すかねあ、これあれだ。あのー、桜が咲くやつだ、これ。うーん桜 G のやつだわ。うん。いや、いいっすね。ちゃんとこう、読み取れるっていうのがいいっすね。渦井天元さん。いいっすね。はい。続いて、続いて。無一郎くん、これね。 ピータータパンなんですよちょっと皆さん、伏線隠されてないですかこの時計とか大丈夫ですか ?6 時5分を示してますけど、なんか6時5分にあるんですかねいや、特に伏線ねえか<笑>。まあ、ピーターパンっていうところですね。なんかカラス<笑>な。な、飲んでカラスだっけ<笑>なんか世界観おかしいけどま、まあいいわ。うん。無一郎くんかわいいな。うん。で、続いて、わあ、かわいいもう、これは素晴らしい。 すばらすばら。ああ、なんか、怪しいな、この手。5ってなんだこれ ?5 月放送うん、なんだんだよくわかんないな。5月放送じゃないか、うん。で、これがあれですね。塔の上のラプンツェルかなかわいいね、ほんとに。ああ、か路寺光さん、早く見たいな、うん。お風呂シーン見たいし、ちょっといろいろと見たいな。うーん、マジで、ちょっと髪のこの感じとかがさ、めっちゃラプンツェルだわ。うん、マジでいい。うん。うん で、続いてですね。わ、イグロさんだわ。イグロさんはこれなんだこれジャックと豆の木か。<笑>やってそう。うん、やってそうって感じですね。うん。で、続いてですね。あっ、品川玄野じゃなくて、サネミだわ。サネミがこれなんだこれ。北風と太陽みたいな話か。 あ懐かしいな子供の時見たわ。うん。<笑>相変わらずの嫌がらせしてそうですね。うん、<笑>はい、続いてね、これ、あこれはね、なんだっけ一寸帽子だっけあ姫島さんですね。うんうんうんうんっていうところですね。うん、なんか、かぼちゃに乗ってんの面白いね。うん、で、最後、えー、最後じゃねえわ。まだ最後じゃない。すいません、最後ではなかったです。はい、続いて、えー、鬼物寺無惨組んだ。これ、やば 奇物児無惨来るんだ。意外だね。うん。これは何のお話だうん。なんかちょ、怪しいな、マジで。マイケル・ジャクソンだな、お前、本当に。マジ怪しいぞ。ははは。はい、じゃあ続いて続いて。あ、ダキアンの牛太郎やっぱ来たか。嬉しいね。うわ、めっちゃいい。いや、めっちゃいい。これ何のお話だあ、これあれだなあ。トランプがあるから、なんだっけ、これ。あの、アリス・イン・ワンダーランドだわ。 うん。いや、いいっすね。かわいいね。ほんとにね。うーん。ダキかわいいわ。で、最後かな。玄野。玄野だわ。玄<笑>野。あの、昨日誰って言ってたやつかな。玄野だったっすね。えぇ、玄野か。髪型確かにそうだな。この外羽な感じ。玄野だわ。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、はあ。 ゲンこれなんだイースタートーンのやつかこれ。うん。なんかヒヨコいるからそうっぽいな。<笑>相変わらずの顔だなぁ。ゲなあっていうところですかね。多分これ全部かなまあ、グッズなんかもあるみたいっすね。はいはいはいはい。というところです。コラボカフェ正直行きたいっすね。うん。正直行きたいなぁって感じですけども。 まあ、今回のね、まあ、テーマとして僕がまあ、あ今回動画にした理由としてはこの10月の4日っていうところ結構ま、あ僕としてはあのかなり引っかかった点だよっていうところですかね。うん、だから10月結構激アツなんじゃないかな。個人的にはやっぱりね、10月やっぱイベントとか多いし、コラボ情報も多いし、まあ、かなりですね。 ちょっと10月に気合が入ってるなっていうところがまあ、感じ取れるんでまあこの間のね、えー、9月のさアニプレックスオンラインフェスの解禁もなかったのでまあ10月結構ね うん。まあ、解禁がありそうな感じは、ちょっとしてますよね。うん。というところで、まあ、ちょっと10月一つ、まあ、皆さん期待してみてくださいね。はい。とりあえず、まあ、期待してみてください。というところですかね。はい。ということでございます。皆さんはどう思いますでしょうか。まあ、僕はですね。まあ、やっぱ10月ちょっとなんか違和感を感じるほどのイベントの多さかなって思ってるので。 まあ、もしかしたら何かあるかもしれないよということでございます。はい、というところでね、まあ、今回の動画終わりたいなと思います。まあ、皆さんもちょっとま、このハロウィンイベントを各々調べてみてください。概要欄にちょっとリンク貼っておきます。はい、ということで皆さんまた次回のところでお会いしましょう。バイバイ